お茶の時間よウィルは村の英雄なんだただいま母さんお父さんの敵引き金を引くべき時が来たらきっと打てるさ